したこの世界心を通わす仲間がいないただいたずらに時が流れる。 気づいた大切なものは さあ昨年ジェイコブの特別賞。